はい、あのー、この間僕「えっと、風早やめるドッキリ」させてもらったんですけどやめれなかったんですよでもうなんかもう従業員引き連れてきたんでもうみんなで一緒に飛ぼうかなって思ってますちょっとお空隊のメンバー飛びます飛びます。シャ飛んじゃ飛びましょう飛んし飛ましょう飛うんいんじゃいましょら。飛んじゃいまんい う, う, う飛ぶしかないから。飛んしいましょうということでみんな飛ぶ準備してきた はい、完、は、璧、い、です。完璧です。完璧です。<笑>ですです<笑>です<笑>飛んできます。飛んでいます。今から飛んできます。よろしく。<笑> Meow. ウィン。<音声><音声><音声><音声>